噛 ん, だ瞬間に噛んだ瞬間に鴨肉のちょっと独特なハムみたいな色んな出来上がってがってそれが醤油がどうなってい か, な, かででないのか僕もおいしかったです。というわけでこちらの先生方からご視聴ありがとうございました。ししてくる嬉しいですと